ご視聴ありがとうございます。ちもちもです。ナハネフ22のクラウドファンディングを聞いて、写真を見つけました。これ、ナハネフ22かな丸い屋根が特徴的ですね。ブルートレイン桜、です。桜の後ろです。 横浜駅です。川崎駅です。青色のは昔の京浜東北線です。豊田駅です。ご視聴ありがとうございました。